皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月7日、旧ネクロデア領に獣系はいますかいませんよ。さて、ゲルヘナゲニアにあるこの焚き火について、この焚き火の火を消せることに皆さんお気づきですかそして、この火を消すとどうなると思いますか結論から言いますと、何も起きませんし、マップ移動をすると消した火が復活します。 では、なぜこんな焚き火がゲルヘナケニアにあるかと言いますと、ドラクエ6のオマージュだと推測します。ドラクエ6の冒頭にもこういう消せる焚き火がありましたが、消しても消さなくても何も起こりません。そういえば、こういう焚き火って他にもありましたよね覚えている人はなかなか強いです。そうです。レモンマウンテン頂上への道にあります。でも、こちらは消えたままで復活しません。